走ってね、知アぬもに、ね、バーもね、おまわる毎日ぐるぐるなや、朝起きで、うつつりで、ほらこんな村嫌だー、ほらこんな村嫌だー。小川もね、ってるおね、生まにこの方めんことはね、父さんもね、角いもね、まっきく飽き物な売りひとつ、ばあさんか、じいさん 靴 を, げてて空を拝む釣りやねえ映画もねたまに来るのは紙すばいほらこんな村嫌だほら、ね、こんな村そう、ね、嫌だなあそう、ね、あそうね。しかもねのどきもねレンザーディスクは何者だカラオケはあるけれどかける違いを見たことたね新聞ね雑誌もねたまに来るのは帰らんんあんたの背中に爪を立てて 「きっと港へあう」